Adobe Song, a l r i g h t let's hear your album. Mondo, I don't. Her b a r o u g h f a y i n g Club, oh God. h e s a stun. No, no, no, no, no. Hey,、okay. stop it. Oof. A demo present to our insolu o kumon the hoga idolo. t h e r ain't no gift. It's a friggin' altar. d e a t or t s a t as k i n g t s w t a l t t l Yes, that's right. That's, that's illegal, Albert. Barbara's, what, 15? He's gonna cancel his order. His order for a Barbara doll, the Barbara mousepad, everything. Oh, it's Kea. <laughs> I haven't seen K.I. in a while 最高の吟友しかしお前は他の業務もやってるだろう他の人に愛の詩を教えることそうお前が広場で生徒を集めてると聞いて俺も参加しようと思ったあ、マイガイ K.I.A. で、ごめんなさいもちろんいいよお金も稼げるし断る理由なんてないからね生徒として少し要求をしてもいいかやっぱり何か企んでたんだな おいらかっててたぞあはなんんだいいきちんと課題の詩をををしてくれれば報酬を出そう簡単にお金を稼がせハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハをハハハハハハハハハなハハ y needs wine. 君とディルクの関係なら手に入れらをるてしょう。フィシャルフィッシュを見なみよう。フィシャ早く紙とペンをってみよう。フィシャルフィッシュを見てみよう。 Megaon <laughs>、right, let's let's oh, until、okay, one idea, n d I do, and I do, and o a n I do, d o n d o and I o and I do, and I and I do, and o and and I do, and I o m o and I and I do, a o n d n and I o a o a n a I do, a o n d n I do, o n and I o a o a n a I do, a o n d n I do, o n and I o a o a n a I do, a o n d a I do, and I do, o and I do, a n o a I do, d o n d o a and I, and I, a n n d and, n d and, and, a n and, and, and, a n and, a and, a As a gliding game? Oh, that's a lot. Oh my gosh. Okay, what's the rewards? What are the <laughs>、oh, Primo jabs? Okay, let's do that. Look at this dude.、Oh, what's he doing in j e n s office? Was, was, was, oh, okay. <laughs> Uh, I thought it was g o n n a be t h a t that one doge. Oh no! What were you doing? Hello there. Yes, I get to do Mondstadt stuff. Right, let's go. Go look for Nimrod at the tavern. h are we still here? Just to suffer. Hi, how are you? Oh, Venti's here. Lamp grass. Alright, we're off to find some flowers. o、nope. h、oh, okay. Never mind.、Oh, what the <laughs> r I gave the dude. A bit of my inventory, and that's it. Why are you standing on the. What the hell was that? My guy made a poem in three minutes.、Gaiya、いいい oh, okay, let's hear it, hear it. k a i s album. Let's go. ヒルルチャールの言語を愛してる<笑><笑><笑>おしまいいッれがて感情も完璧ここのの長さで十分伝わると思うが、えー、これじゃヒルルチャール語のレッスンになっているぞ yeah,、nice work. <笑> オレしいシだと思わないか So he's a hilly churl。オメガシス、アワノノウォッカイアイズアップトゥ。ワンズアッチューチナッチューチナッチューチナッチュてくるッチューチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチ h ッチナッ h ナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナッチナ あっちから求めてきたのよだからそういうことが好きな人もいるのかと思ってリーサーリーサーわかったわよジンが反対するのならもうやめるわかわいこちゃんとそのお友達じゃないキューティーフレンズ普段はしないわでもウィンドブルーム祭は人手不足だから私みたいにか弱い人でも見回りを手伝わされるのよねリーサー か弱い人はそのような強力な雷元素の力を使えない<笑>しかし安心してくれたとえリサが酔っ払いの喧嘩を電撃で仲裁するのが好きだとしても私がしっかり見張っておくうんバーラバーラベネットバーバーラーこれは強悪だどうしてこんなことになっちゃったんだろうあれ c o t d i d t you're the teleporting thing. Oh, I remember that place. It's where we did the thing with Noel. l o so what is it? i t s k i s n o d e d e d the d How does Bennett know? <laughs> But not Barbara. t o、oh, n t h e r e she goes. s i i Toto, b i t a t i a s Rosaria? n s a d i w a does s h s u c h a t s it s i a s i e Isa, s o y o e s e o v e y Where'd Bennett go? y e a h y e a h we've seen it. Gin d t u n a i a r a i a y n r o Gin a t u s i n u a Dante Virgin Underground. s h s the s a n o h i s u A k a t s u i Vinari noch c o k i t a a s o k a h i r e a t t a s i s a c u Barbara. 想像に怯えるよりその目でしっかりと見た方がが早いいいわ怖んんでしょ僕たちちつててっあげるよみなそらのシスターさんももも私は遠慮するわわ大しした事件ででなないいいっってらゃ I want to use Rosaria. Ah,、uh, I hope I can use Rosaria. Oh, bandits. You've got some noops. I go away. What does she say? Corehodoseco, Nagif Tobacoga, Connacoya, and you are not. Oh, honey? Camino Hosimo. It's a prank, bro. <laughs> oh, it is. um What's his name? It's Albert. h <laughs> Artfelt gift? <laughs> That is terrifying. I m a g i n e b e i n g threatened. Oh, it is Albert's. Oh, it is Albert's. Is it Albert or Bennett? I think it's Bennett. It's probably... No, it's not ben... It's Albert. Yeah, it's Albert.